演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はチラチャンネル登録よろしくお願いしますチラコインはイコーヒィーミるってコーヒィーポッと飲みたいと思いますうん結構温かいんだよねこれ、うんどんな話になるんだろうコインはい痛恥で飲んでるって曖昧物になっちゃん。 でもその冷たかったらまた味わいが違うかもしれまあとりあえず飲んでみますねそう言えば温かさの中にも甘さとまろやかさが入っているバランスよく入っているそういったカテオリでしたねなので冷たい甘いの問わず 冷たいんじゃない冷たい赤がゆ問わず甘いコーヒーが好きな方にはお勧めできます。そこまで甘っあるくもないので、ちょっと飲みたい時にもいいかもしれませんね。というわけでこちらも定則させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。